はい。えっ、ー、と、それでは、えー、理解して使う r n v e l o c t 解析ツールの、えー、最近のツール編として、えー、今度はスライドを用いて発表をしたいと思います。えー、こちらは、あの、えい、ー、ささんも紹介してくださっていた s c メ e l o の開発チームによるレビュー論文を、えー、がスタートになっていまして、え e ラ o ティ解析の限界についての実例と、あとフューチャープランもュ、えー、LL、論文には、えー、示されていました。 それらを簡単に説明しますと、まあ、大きく分けて4つのセクションに分けて、分かれていて、ベロシティモデル自体の拡張と、細胞特異的ダイナミックスの確率的変動を取り組む。また、C が、各遺伝子の制御関係を考慮した多変量モデルにする。で、D が、他の多くの生物科学的なシグナルを持て 取り込んだマルチオミックスモデルに拡張するといったような4つが展望として挙げられていました。はい。えっ、ー、と、まあ、実践編ではやらなかったんですけれども、あの、SC ベロは最近、あの、単一のダイナミックスで説明できない挙動を持つようなデータセットに対応できるような方法も実装しています。でこちらは先ほど、つえざきさんが説明していただいた通りで、で、ベロシティの再計算を行えるような機能になっています。 はいえー、ここで、s c v l 自体も進化を進める中で、まあ、あの、調査時点は、あの、2022年の12月なんですけれども、この時点でベロシティ解析の課題を認識して、それに取り組んでいる新しいベロシティツールはどれくらい発表されているのかという動機で、えー、先ほどの論文を引用する論文を、えー、調査しました。 で、えっと、昨年の12月時点では、えー、重複を削除すると、引用論文は51本あり、えー、そのうち、あの、SC ベロの後継手法と思われるのは13本になりましたで。ちなみに、あの、2月に現在、あの、調べてみると70本まで増えていたんですけれども、こちらはまだ調べていません。はい。で、えっと、今回発表で、あの、ごく簡単にこの13本を紹介したいと思います。 えーま、ず時間的な都合で一部は省略しますし、あと、あの数学的なバックグラウンドの弱さからもあの、かなり浅い紹介になるかと思いますので、詳細は各論文をご参照いただければと思います。で、えー、先ほどのレビュー論文を引用している、えー、イコール、まあ、既存の問題の改善に取り組んでいる、えー、手法というのは、ね、13個存在していて、パ、えー、ブリッシュ度は6個。 で、うち1個はベロシティを使わなかっ使っていない手法だったので、えー、別枠にしています。で、えー、プレプリントは全部で7個でした、えー。これはあくまで、あの、昨年の12月時点の話です。はい。で、これは非常にざっくりと、えー、それぞれのツールがま e l o c i 推定の改善に取り組んだ手法で、えー、分類をしたものになります。 既存の常微分方程式をベースに拡張を行ったもの、それに加えてエンベッティング、埋め込みの課題には取り組んだもので。あとはオートエンコーダーや生成モデルやグラフと温め込みネットワークといったノイズの平滑化のような前処理が必要ないような手法なども多く発表されてきています。下の このファイローベローとスプライスジャックというものは他とはちょっと経路が異なるツールなので別枠としています。まずではモデル拡張の手法についての紹介になります。マルチベローというのはエピケノムデータを取り入れた微分方程式モデルを採用していて、停車速度がクロマチンアクセシビリティに比例して時間的に変化すると仮定し、 時間 t が進むにつれて変化する状態系をモデル化したものです。これによって遺伝子発現のスイッチ時間、クロマチン閉環、転写予導、転写抑制が始まるタイミングなどと遺伝子固有のベロシティパラメーターを3次元位相ポートレートを用いて推定します。論文ではクロマチンアクセスピリティを取り込むことで、まあ、推定精度が全体的に向上し、特にエピゲラム 変化の激しい初期の幹細胞のようなデータでもかなり効果があったとしています。はい、次にユニティベロですね。こちらはスプライスト RNA を使用し、遺伝子発現の完全なダイナミクスを放射状規定関数でモデル化し、トップダウン的に RNA ベロシティを推定する手法です。特徴としてはスプライスシングされていない RNA が全くない状態でもベロシティを予測することができます。 また、細胞ごとにトランスクリプトーム全体で共有する潜在タイムポイントを導入することで、原子間での方向性の不一致を解決し、その結果、文化経路の予測精度が向上したとなりました。はい、次に、えっ、ー、と、モデル拡張とエンベッティングの対応に取り組んだ手法になります。 はい。えっ、ー、と、こちらダイナモについては、あの、理論が非常に難しかったため、こちらの、あの、東大気流圏の石川さんの解説記事を参考に作成しました。なので、詳細は、あの、こちらをご覧いただければと思います。えー、ダイナモは大きく分けて、あの、まあ、目玉機能が2つあって、1つは代謝標識シーケンスデータを使って、スプライスとアンスプライスとダイナミックスに基づくモデルに統合し、 あの、真のベロシティを推定できるモデルというのも開発したとあります。こちらは代謝ラベンがない一細胞 r n ックデータにも適用可能とありました。もう一つは、各細胞の遺伝子発現量と変化速度としてのベロシティから、遺伝子発現量ベクトルを受け取って、この変化速度を返すベクトルフィールドを表す関数 F を学習するというものです。 この再構成されたベクトルフィールドを用いて、例えば細胞が存在しない領域に対しても、ベクトルフィールドを数学的に復元したり、細胞運命編成や遺伝子上覧などの結果などの予想が可能になったとあります。はい、次に K ベロ、エコベロです。この論文のメインは K ベロです。 こちらは細胞密度が各遺伝子の平均ベロシティに反比例すると仮定し、グローバルな潜在時間としてスケーリングファクター K をモデルに導入しました。これによってスケール不変性問題が克服されたとあります。スケール不変性問題とはちょっと細かい話になってしまうんですけれども、SC ベロはあの、アーモンド状の位相ポートレート上で観測されるカイニティクス、えっ、ー、と、 オンと定常状態とオフの時間が全ての遺伝子について等しいと仮定しています。でその上で20時間のデフォルト定数を採用していて、各遺伝子の位相ポートレート上の細胞に0とこの定数20時間の間の潜在時間を当てはめていて、それに応じてパラメータをスケーリングしています。 なので、これをスケール不燃性問題と呼ばれています。はい。で、えー、っと、もう一つ、低、非線形の低次元空間の埋め込みに関しては、ニストローフ社会というのを用いているそうなのですが、あの、すいません。ちょっと詳細は、あの、論文をご参照いただければと思います。で、このエコベロというのは、あの、高次元の RNA ベロシティを推論しないヒューリスティックなアプローチだそうです。 はい。えっ、ー、と、続いてはプレイプリントを中心に発表されている手法について、えー、簡単に説明したいと思います。えっ、ー、と、えー、ベロ AE というのは、あのまあ、ノイズの、あ、すいません。ノイズの多い高次元なスプライスとアンスプライスドベクトルをボトエンコーダーで低次元潜在空間に遮影し、えー、線形回帰、定常状態モデルを用いて、えー、潜在空間上のベロシティを推定する、えー、手法になっています。 え、埋め込みは SC ベルと同じ繊維確率を用いているとありました。SC ツアーは、えー、変分オートエンコーダーとニューラル ODE を用いて、教師なしでシュードタイム、トランスクリプトン、ベクトルフィールド、えー、潜在空間を同時に推定する手法です。でバッチ効果を受けず、まあ、ルート細胞などといった事前知識、 も必要ないですしスプライス・トンス・プライス・トメッセンジャー・ RNN 区別も必要ない。で、まあ、このモデルのユニークな点は、あのまあ、未知の細胞状態のトランスクリプトームのダイナミクスを予想したり、えーまあ、さらに新しい別のデータセットでの特性も予測することができるとありました。はいえー、と次にラテントベルです。 これは変分オートエンコーダーで細胞のカウントデータを低次元潜在空間に埋め込んで潜在空間上での分解ダイナミクスをニューラル OD で記述したものになります。ベロ AE と異なる点は細胞状態を学習した潜在空間に埋め込むことでダイナミクスを細胞状態や軽膜に依存させることができるという点にあります。そのため単に局所的なベロシティベクトルを出力するのではなくて 個々の細胞ごとにグローバルな経路を推定することもできます。また、細胞状態やベロシティに対する一括バッチ補正も可能だそうです。ただ、えっと、まあ、前提として、あの、連続した軌道を持っているということがあり、まあ、例えばこの途中の細胞は一過性で観測されていないそうな細胞集団の場合はうまく推定できない可能性があるとしていました。 こちらは PyroVelocity というもので、えー、確率的生成モデルを用いて、ベ、えー、クトルフィールドと共有潜在時間の不確実推定を行う手法になります。えー、とこちらは自動微分変分推論というアルゴリズムを利用し、えー、近似事後分を導出しているとあります。なので、えー、とアドホックな、えー、と前処理や後処理が必要ない手法。 また、Pyro というのは Python の機械学習ライブラリをベースにした確実的プラグラミング言語で、まあ、それでできているので、PyroVelocity ロロというそうです。はい。ちょっと、まあ、時間も迫っているので、これで、これを最後にしたいのですが、VeloVI、えー、というのは、これは SCVelo と同じ、おそらく同じラボから、えー、発表されている論文かと思います。 こちらは深層生成モデルというものを用いて反応速度パラメータと潜在時間を学習しながらすべ、えー、ての細胞と遺伝子間で情報を共有するモデルを介して r n a ベロシティの推論を最適化しています特徴としてはベロシティの経験的事後 分, 分布細胞遺伝子レベルを出力することにより内在的な不確実性や細胞の勤房感の変動性の両方を定量できることとあります こちらの GitHub の方を見ますと、数ヶ月以内に SCVI ツールズというところに移行し、SCVelo でラッパーがビルドされるとあります。はい。ちょっとすいません。あの、こちらは省略させていただきたいと思います。はい。えっ、ー、と、まとめますと、SCVelo の開発チームが2021年に問題提起したレビュー論文の課題について、 後継手法はその多くを克服しつつあると言えるかと思います。まだ、個々の手法での課題は、あの、いろいろ残っていて、まあ、例えば、あの、正確なアスパラシス RNA の定量など問題も残っていますし、あとは、まあ、確率的ダイナミクスをより良くしたり、あと、生成モデルの活用に関しては、ハイパーパラメータの調整などがまだ課題としてあります。 で先ほどラテントベロでもあの説明しましたが、観測されない一過性の細胞クラスターがある場合に、v、ま、e、あ、シティ推定がうまくできないんじゃないかという手法も、えー、あります、まあ。例えばこれはダイナモとかですとおそらく解決はされているとは思います。であの一番の問題としては、現状どの手法もあの、ほぼ従来の SC ベロとしか結果を比較していないため、あの はい。自分も、あの、早くベンチマーク論文が出ないかなと思っております。でまあ、ただ、あの、今後の流れとしましては、あの、SC ベロチーム、も後継のベロ VI を開発していることから、まあ、今後はあの、ベロシティ解析の標準は、ベロサイトと SC ベロの組み合わせではなくて、また違うものに、あの、アップデートしていくのではないかと予想をしています。はい。えー、っと、以上になります。 はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、つゆさきさん手上がってます。つゆさきさんお願いします。はい。あの、パイロ・ウェロシティのところなんですけど。はい。はい、えお、ー、他の方のスライドですかね。あ、それですかね。この図の、A、B の えー、一番左の。はい、これがあのベイズの、えー、ベイズ推定でいう自己分布ですよね。うんあのはい、だからベイズだからこう一個の値が出るんじゃなくてこう信、信頼区間としてこう分布として出てくるみたいな話で、はい、あんまり自信がないあのベクトルはこういろんな方向に触れてるみたいなのが。うん あるので、こ、まあ、こ、これ結構データの見せ方として面白いなと思ってて、ここら辺も標準で、あの、みんなが使えるようになといいかなと思いました、うん。ありがとうございます。あと、あの、既存の、あの、ベロサイト、ベロ、SC ベロ以外のこういった拡張ツールは、あの結構 SC ベロ、 をベースに、えー、とちょっと手を加えるぐらいなことをやってる実装が多かったですね。ああみんな Python で書いてて、うん、あの、シーベロで そ, そのまま動くコードを、えー、とちょっと一行を加えるだけで自分たちの計算を試せるみたいな感じで実装している、うん、Python パッケージにしていることが多くて。はいだから あ, あと、なんか、ベロサイトも、あの、U と S の行列を各々出すのにみんな使ってますし、SC ベロは、やっぱり可視化機能がたくさんあるので、はいまあ、そこをわざわざ一から作ってる人はあんまりいなくて、なんか、自分たちがやりたい、その、ベロシティ計算のとこだけ自分たちで書いて、 えー、とそれ以外は、まあうん、ベロサイト、SC ベロのフレームワークに乗っかってやってる人が多くて、なので、なんこれからもしアデネ・ベロシティ解析の新しい手法を作りたいみたいな人がいたら、うんまあ、この分野に関してはやっぱり Python で書くべきでしょうね。うん、っていうコメントでしたあ。ありがとうございます。 ちなみにの質問なんですけど、やっぱその、先ほど p y の話でしてたんですけど、はい、これ R とかで移植してパッケージあったりするんでしょうかあ一応あの、えっ、ー、と<笑>あ、すいません。えー、すみません。<笑>えっと、SC ベロのチームが作ってたような気がしたのと、あとバイオコンダクターのパッケージ、ベロキラプトルっていう パッケージが、うん、えっ、ー、と、そこら辺をやっていて、まあ、中で SC ベロが動いているだけなんですけど、うんまあ、一応それ、そういうので、あれでも使えるようにはなってますけど、ただ SC ベロの全部、全部の機能を移植できているわけではなくて、うん、あの、フロットで言うと、細胞ごとのベクトルは出せても、ストリームラインで見せることができなかったりとか、うん、いろいろ、 まだちょっと、あの、物足りないところが多いので、この解析に関しては Python でやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。うん、はい。あ、質問がありました。えー、っと、え、武藤先生ですね。えー、っと、アルファベータ、 なぜなら、係数を推 定, 定数ではなくて、事変パラメータとして推定する手法はありますでしょうかという。そうですね。定数、パラメータの推定法です。ご存知でしょうかあ、はい、あの、ちょっと答えちゃいますけど。あ, ありがとうございます。最近、ディープベロを読んで、多分それ、 この話かなと思いますね。えっ、ー、と。この図の B のディ、えーリプモデルってところからこう矢印が出て、セルスペシフィックアルファベータガンマっていうふうに書かれていて、えっ、ー、と、なんで、えっ、ー、と、SC ベロだと、アルファとかガンマとかは、えー、遺伝子ごとに固有の値だった気がするんですけど、 それがこうさ、さらに細胞ごとにも違う値を取るみたいな確証だった気がするので、多分この論文はそういう話かなと思いますね。はい。